会場の皆さん、こんにちはこんは宮城県は仙台市より参りました内容天と申します、えー、このコンテストを精一杯演舞させていただきますたくさんのご声援よろしくお願い申し上げますよろ し, しま構え なら <笑>ありがとうございます。